はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。 栃木県のもうか市に来ております僕のね、チャンネルの視聴者様だったら、儲かしといえば、ジラフさんと出てくると思うんですけれども、今回の動画はジラフさんではなくて、なんかね、儲かしでデカ盛りと調べたところ、とんでもない量のあんが入った大い焼きを焼いているお店があるとえ発見いたしまして、本日はね、そちらのお店に向かっていこうと思います。正直あの、この後ね、ジラフさんで撮影があるんですけれども、ちょうどね、その大い焼きを買っていけばお土産にもなりますし、いいかな ななと思いまして今回はそちらのお店テイクアウト系のお店なのでそのねとんでもなく分厚いでかいたい焼きを買って車の中で食べていこうかなと思っておりますでせ っ, っ, っかくたい焼き食べるのでたい焼きに合いそうなお茶牛乳とコーヒーなんかも買っておりますのでこの相性のいいね飲み物たちとそのとんでもないたい焼き食べていこうかなと思います早速お店の方向かっちゃいましょうかよいしょ 今日はね、珍しく外撮影なんだけど、あいにくのね、天気でめちゃくちゃどん天なんですよ。せっかくだからね、晴れてたらいいなと思ったんだけど。てかもう見えてきたな。目の前や。<笑>はい。ただいまですね。公園です。<笑>お店さんのね、人が良すぎまして、お店入る導入のね、<笑> お話もできないぐらい店員さんたちとね、お話をさせていただいてしまったので、ちょっとね、別撮りで撮っております。で、改めまして、本日訪れたのが、ヤオキアさんという、まあ、テイクアウトね、専門店なんですけれども、今回は先ほどお話した通り、あんことクリーム、とんでもない量入ったたい焼きを購入させていただきました。で、ちょっとね、もう入った時点からいろいろとお話をさせていただいておりまして、サービスでね、たい焼き、たこ焼きなんかもいただいちゃったので、まずはね、その店内映像をどうぞ。 すごいなこれ<笑>。こんなに入ってるんですね<笑>。実物すごいですね<笑>。でもこれでね140円っての安すぎますよね<笑>。もうやっぱ改めて値段見安いっすねこれ<笑>。 ちょっと普段はねあの店内入店されてないそうなんですけれどもさっきからとお話したところですね特別にあのたこ焼きこちらでねいただいて い, いってことなったのでちょっとお先いただきます。それいただきます。これパンパンで400円ですもんね。めちゃくちゃ安い。あうーん。おいしい。お。わ。 焼きたてだから一口でいっちゃダメですね w <笑><笑>うまいからちょっと分かってっても一口で行きたくなっちゃう wwww あーうまい、うんー、うん、この八王屋さんってあの何年ぐらいもやられてるんですか十三年13年ああ元々この焼き屋さんやる、ね、前もお父さんその 食べ物関係の全 然, 全然違うんですか？すああはいはいはいはいはいはい あ, あええー、じゃあ金魚から鯛になったんですね。うん、ね。完食 し,、ね、し, しました。美味しいですね。ちょっと今ワゴがちょっとヒリヒリはしてます。<笑><笑> すごいな、この量。いや、美味しいっす<笑>こんな入って<笑>もう全然収まりきらないんですね、こんなに。<笑>すごい。ああ先に、ありがとうございます。いただきます。わすごい。今焼き上がったので、これ、先にいただきました、これ。 めちゃくちゃうまいですね。これサクサクも美味しいですけど時間経ったらねちょっと柔らかくなったのも絶対美味しいですね。これすごいですね一口かじったらもう出てきちゃいますね<笑>。うん。 おい し, ました。ありがとうございます。ます今ねこんな感じでたい焼きいただきました今もう食べたんだけど続き食べていきますか は, はいてな感じでございますでえーね映像にもあった通りたい焼きを購入させていただきました今回ね食べていきますのが、うん、ほほほもうねすごいんすわクリームとあんこ3つずつなんだけどはみ出すぎでしょ 早速ね、ここちらをいいいていこうと思いますすいただきますまずはね先ほど店内でもいただいたこのあんこのたい焼きなんだけどやばいねこれやばいねこんなん見たことないわちょっとはみ出しあんことうん見た噛んだ瞬間はみ出るちょっと本とにねこぼれないように気をつけて食べないと 一瞬でこぼれそう。やっぱうまいね。二個目でもうまいわ。うん。ちなみにね、これ一個で200グラムぐらいあるらしい。で、10個で2キロ超えるらしいよ。<笑>そしたらこのね、あんこと合わせてちょっと苦いお茶でいただきます。 ああうまああなんか日本って感じ<笑><笑>そしたら続いてクリームいっちゃいますかクリームもさやばいよね収<笑>まりきってないんだもん全然こちらもいただきたいと思いますあ<笑>うまいうますぎる なんか懐かしい感じだな特別銅とかじゃなくてもうホッとする美味しい味なんですよね、うん、このたい焼き1個ね140円なんですけどそれぐらいだったらさ子供のお小遣いでも買えるじゃない小学生時代とかに近所にあったらこれめちゃくちゃ通、ね、<笑>うね、ん、クリームはコーヒーでしょう うん、まっ<笑>こういうさフラッとね表で食うのもたまにはいいねいやーうまいわうん 今回ねね自分用には6個買ったんでですよ、ね、でこのあとねジェラフさんに行く予定があるので差し入れとしてクリーム5個あんこ5個の合計ね10個で全部で16個か買ったんだけど2200円ちょいとかだったかなあのね安すぎ<笑>安すぎるわうん 忘れてたわあんこに合わせるために牛乳を買ったんでした一番<笑>一番合うあーこれやねーうんうまっああ 例えばね、平日限定でたこ焼きとたい焼き、これセットで500円っていうサービスをやってるみたいなんだけど、お仕事の昼休みとかに、たこ焼きとこのスイーツにたい焼き食って500円だったら安すぎるよね。心配になっちゃうもん。<笑>でも今日も本当にさ、この八起屋さんのオーナーさんとかともお話ししてて、やっぱりね、栃木の人はね、あったかくて好きだわ。<笑> 今回のねオーナーさんは別に全然僕のことを知らなかったんだけどなんかもう一気にね実家のような包容力で迎えてくださいましたうんということでただいまですねたい焼き、えー、購入したものはこんな感じでクリーム2つあんこ2つ完食いたしましたちょっとねこの残りの2つは今日自宅にお土産として持って帰るとして本日はこの辺りでごちそうさまでした ということでですね、えー、僕の動画だと、こういったテイクアウトを紹介するのは初めてかな。写真で見るよりも、とんでもない量の餡が詰まったたい焼きを食べていきましたが、料理がね、美味しいのはもちろんですけれども、何よりもね、人が温かい。やっぱなぜね、人気店なのか、なぜ愛されているのか、これはデカ盛りだからじゃなくて、味と、 人、それに限るかなと肌で感じたかな。うん。で、今回ねえ、購入はしてなかったんですけれども、期間限定でチョコレート案なんかも販売したみたいなんで、ぜひね、気になる方は挑戦してみてください。結構さ、こういう動画撮るのって、みんな楽しんでもらえるかなって不安があるから、楽しかったよって方はね、ぜひコメント欄にください。高評価でしたら、またね、していきたいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。